皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2月3日。バンマの塔でもらえる紋章の合成が、ついに完成しました。長いようで短い戦いでした。来週から、どうしたらいいのでしょう。それが問題です。さらに上位の紋章実装に備えて、破片を地道に集めるとしましょうかね。ところで、守備力で埋めて大丈夫なのかという話ですが、守備力こそ最強なのではないかと思っています。